皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年5月7日。今のロスターのお題がこうなっているので、大量に持っている悪霊の神々強メダルを交換して、4倍可用剣状態で回っています。これが後々のリーネさんのレベルアップ材料になります。 最近の展開キラキラマラソンを海賊ではなく盗賊で走っている理由の一つがこれです。今走っているコースには結構な確率で青宝箱が出現します。そして割といい確率でプラチナミミックと遭遇します。そうなると盗むが使える盗賊の方が強いというわけです。宝珠集めは今のところコンプリートしているので大丈夫ですが、レアアイテムで純白の結晶が出るのが間違っポです。今回はただのプラチナ鉱石だったので残念でした。